の鎌谷しよりやってまいりました維新心一つです、えー、今日はメンバーともども未来予測は本当に楽しみにしてまいりました私たちは今年、えー、なんとかチーム結成10周年を迎えることができたんですが、えー、今日お披露目します作品は、えー、そんな10周年を記念して、えー、作りました維、えー、新鴨目夢を歌リスタートという作品になります、えー、この作品の中で皆様に届けたいメッセージがあります、えー、それは今がどんなにうまく とも諦めめなないいい限り夢はは続くんんだととそんなメッセージを込めて本日は全力で延伏したいと思いますどうぞ最後までご声援のほどよろしくお願いします。 仲間を増し、数々の困難を乗り越え、未来を掴み取る。 拍手5000、ご声援ありがとうございました。いしたいした維新、心一つの皆さん、ありがとうございました。